なぜか人が離れていく嫌われやすい女性の特徴。5選なんとなく嫌な人、無神経な人、好きになれない人。誰しもそんな人が一人や二人はいますよね。表面的には嫌な感情を出さずに付き合っていたとしても、心の中では引いていたりして、近寄って欲しくないなーって感じていたり、なんてことはありませんかそして、こんな風に感じる人とはついつい距離を置きたくなるものです。その反面、 自分の中にこんな気持ちがあると実は自分も誰かに嫌われているのではないかと思うこともあるかもしれませんそれが自分が苦手な人なら仕方ないかもしれませんが大切な人から嫌われたくありませんよねそこでなんとなく嫌われやすい女性の特徴をいくつか挙げてみますねこのチャンネルでは私、まいこが恋愛の悩みにまつわる話や人間関係、モチベーションについてのお話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 上から目線の言動をする人はちょっと引いてしまいますよね。本人は自分の考え方が最も正しいと思っているので罪悪感はありません。例えばメールで相談に乗ってもらっていろいろ考えてもらったのに回答を見てなるほどの一言だけしか返さなかったり自分から頼み事をしてやってもらったのに出来上がったものに対して OK と上から目線で答えたり 常に他人を見下しているので偉そうな態度を取ります同性に対して厳しくライバル視したり自分の意見以外は全て否定するのでみんなで意見を出し合うような場面では厄介でグループの中でも疎まれる存在になっていることがあります高圧的な態度を取る理由としてこのようなタイプの女性は現状に満足できていないのかもしれませんなかなか恋人ができなかったり 恋人がいたとしても彼とうまくいってなかったり、あるいは仕事で頑張っているのに、周囲に自分が思うような評価をしてもらえなかったり、そんな不平不満が自分の中に溜まっているのかもしれません。こんな状態になると、もっと認められたい、評価されたい、と思うので、ささやかな気遣いもできず、偉そうな態度をとってしまうのかもしれません。また、この偉そうな態度は、本人的には、知的でかっこいいと思っていることもあります。 テレビドラマの主人公のように敏腕弁護士スーパードクター熱血女刑事など言葉遣いが乱暴で周りにこびない一匹オオカミを気取ってカッコつけているのかもしれませんドラマの世界に影響を受けてカッコよく振る舞おうとした結果偉そうになっている可能性もありますしかしあまりこのような態度を取り続けるとだんだんと周囲から人が離れていくでしょうにいい加減 みんなで決めた集合時間に平気で遅れてくる女性遅れてきて反省するならまだ可愛いいのですが遅れてきたことに対して反省もなく当たり前と思っているような人もいます待ち合わせに遅れたのに謝らず言い訳ばかりするような相手を思いやる気持ちよりは自分のことに一生懸命な女性このようなタイプは見切り発車で何かを始める癖があり自分の許容量を超えた作業を受け負ってしまって 後から、ごめん、やっぱり無理だった、と言ってみたり、どんなことも深く考えていないので、まあ、なんとかなるだろう、と楽観的に考えています。その理由としては、自分の努力や成果が報われないと悟っている人が多く、頑張っても意味がないと思っています。そして、仕事で手を抜いても、給与には関係しないと感じると、いい加減な仕事をするようになります。ある程度自分の能力を理解しているので、 これ以上頑張っても無駄だと思うといい加減になります。このような人は時間にルーズなので一緒に遊んでいても自分が楽しくて盛り上がっている時は相手が帰る時間を無視して楽しみ続けたりするので一緒に行動していると予定が狂ってしまうので困りますよね。また自分のことが中心なので人の話に耳を傾けずに適当な合図地を打っていたりして今なんて言ったのなんて聞き返してきます。 自分で言ったことであっても気が変わると自分の言ったことすら守りませんこのようなタイプの人がそばにいると周りにも悪影響が出るためこれを嫌う人はだんだんと距離を置くようになります 3. 他力本願他力本願の女性は何でも人に頼みます中には面倒くさがりで何事に対してもやる気の出ない人がいます身の回りのことも適当で雑な印象を受けます 面倒なことが嫌いなので自分でできそうなことでもお願いして誰かにやってもらう傾向にあります。自分が頼まれると簡単なことでもええー、できないとかできるかどうかを考えないで断ります。自主性があまりないのでどちらでもいいが口癖のようになっていてどこかに行こうかと相談してもどこでもいいと。 何を食べようかと聞いても何でもいいと答えて誰かに代わりに考えてもらったりします。このタイプの人が仕事でミスをすると自分の日は棚の上にあげ指示が悪かったとか運が悪かったと言い訳をします。怒られたり批判されたりすることを嫌うので何かと言い訳をつけて人に頼ります。被害を受けたくない、傷つきたくない、自分のせいにされたくないと考えるので 自分にとって都合の悪いことが起こると機嫌が悪くなったり逃げ出したりします。このタイプの女性は何かあった時に全て他人のせいにするので一緒にいる人にとってはたまらないでしょう。一緒にいると初めは我慢していても回数が重なるうちにだんだんと嫌になってきてやがて離れていくでしょう。四、自己主張が強い。自己主張の強い人は自分の好きなこと、 話したいことを一方的に話してしまいます。誰しも誇らしいことはみんなに聞いて欲しいものですし、共感したり褒めてもらったりしたいのは当たり前のことです。しかし、これはお互いがお互いを尊重し合う中でリスペクトし合うのが自然で謙虚さのかけらもなく相手の話も聞かずにどんどん前に出ると相手の存在をおろそかにしてしまいます。ですから、一方的に自分の主張ばかりする人は ちょっと距離を置かれてしまいまいす話している途中で相手が口を挟んでくると「まあ黙って聞いて」と封じ込めたり相手が反論してきた時に中身を十分聞かずに「解釈の違いだよね」なんてバッサリ切ってしまったりするのもこのタイプの特徴です。相手と話の呼吸があってこそのコミュニケーションですから自分の話をする前に相手の話を聞いてみる。謙虚な気持ちで 相手の気持ちを思いやってみることができれば、こんな行き違いもなくなってくると思います。5. 感謝しない。誰かに何かをしてもらった時に感謝しない人がいます。自分は特別な存在と思っているのか、やってもらって当たり前とばかり、ありがとうを言わない女性がいます。自分の時間やお金を使って一生懸命相手のために何かをしてあげても感謝されない時、悲しいと思ってしまいますよね。 お礼を言ってもらうために何かをするわけではないでしょうが、もやもやするのも事実です。例えばデートの時、車を出してもらったり、食事をごちそうになったりした時に相手は、ありがとう、と言ってもらうことを期待しているわけではないかもしれませんが、あまり当たり前のようにしていると、無神経な女性と思われてしまいます。感謝できない人の特徴として、甘やかされて育っていることが挙げられます。子供の頃から、 何一つ不自由なく全てのことを母親にしてもらい、してもらうこと、に慣れているため、やってもらうことが当たり前になっているのかもしれません。また、プライドが高く、負けたくないと思っている人は感謝をすると、その人に負けたと思ってしまい、劣等感を感じます。感謝しないことで自分のプライドを保っているようなところもあり、相手の気持ちより自分を優先する傾向にあるのでしょう。中には感謝すると損をすると思っている人もいます。 相手の気持ちを察することをせず自分優先。そんな考え方だと感謝の言葉は出てこないかもしれませんね。それでも、人は誰かに何かをしてあげた時に、感謝してもらったら嬉しいと感じることでしょう。感謝の気持ちは、人間関係を潤滑にするエッセンスでもあるのです。些細なことでも、何かしてもらったら、感謝の気持ちを伝える女性は、一目置かれ、大切に扱われる存在になっていきます。ありがとう。 の気持ちを大事にしたいですねまとめ人に嫌われるのはとても悲しいことです決して嫌われようとしているわけではないのになんとなく人が離れていくような感覚を持っている人は自分でも知らないうちに嫌われるようなことをしている可能性があります心当たりがあるなと思ったら一度深呼吸して自分を振り返ってみてくださいそして考えてみるのです独りよがりに 自分のことばかり主張していなかったかどうか上から目線になっていなかったかどうか自分がどう見られるかばかりを気にして相手の気持ちを思いやれなかったのではないかをそしてこれが全部できていたとしたら人が離れていく感覚は考えすぎなのでもっと自分を大切にしてみましょう誰かに認められる前に自分で自分を認めてみる自分に自信がつけば他人と競争する必要はなくなるので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 次の動画をお楽しみにチャンネル登録よろしくお願いします